ついにこの時がやってまいりました本日時間がない<笑>大人に向けて送る早食い早飲み講座今日のテーマはコーラでございますおそらくですが とは喉を開けれるか開けれないかだと思っておりますいただきます<笑><音声>うっこれ押した方が良かったかなぎゅってもうボブってなるかと思って冒険できませんでした 早<笑>いっす<笑> YouTuber 最速に挑戦のコール<笑>はいやってまました今からですねノーハンドプチンプリンというのに挑みたいと思いますこれあの、蓋は開けてある状態でサラサラにしたって本当は上にいてプチンしてプトンって落ちるんですけど ちょっとこう、極限斜めでさっき落ちちゃったんですけども、まあ、プチンはしてで蓋はこうやってジュルッて吸ってどうなんだいっていうあの参考動画のフィッシャーズさんとのダ子さんやってますのであの概要欄貼話しみて、は い, いきますのでよかったら見てみてくださいお願いきますこれ用意スタートって言ってもらっていいですか OK ですちょっと待って待ま す, 待ちます気合のためにちょっとねきつめにするわここしよを、えー、すいません渡しましたいつでもいいです、はいはい 10 秒, っ10秒っすかはい頑張りますよーいスタ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><み>ート<笑><た><笑><笑><笑><笑><笑><笑> したらなんかヒコヒコしちゃってん な, <笑>なんか「こんにちは」さいな「こんにちは」さいな本当<笑>ごめんなさいマジでホントすいませんでしたじゃあ回します32 <笑><笑>、はい、はいはい、はい、そう<笑>えー 本日は時間のない大人シリーズビッグマック編をやりたいと思います今こちらありますビッグマック YouTuber さんの公式記録によりますと早食いの記録が27秒とそんなビッグマックに27秒もかけてられるかと現代人がいきたいと思いますはいそれではマックスズキのビッグマックの食べ方講座でございますいただきます 細かいものはすべて入れてしまいましょうではいきます、はい、これ水ないの<笑><笑>これあれでしょファーストテイクでしょこれ一切ノガトで行くんでしょ水ないの水 どっちでもコ<笑>コーラコーララおかしいっう十七秒でね。はい 失った。以上、時間がない、現代人に向けたビッグマックの食べ方講座でした。失礼します。こ れ, これ、これだって。んの本気<笑><笑><タッ>で、いやす。はい、あります。三、二、一。はい。 you <laughs>